おはようごござざいいまますすラスカルでございます今日ねめっちゃ豪華なものをね取り寄せちゃいました<笑>まずはこちらの解放漬け知ってます皆さん岩手とかにあるめっちゃうまいやつめっちゃうまいやつなんだけどこれとこっちも開放漬けなんですけどこれがねウニの解放漬けとイクラの醤油漬け<笑>こちらを今回は購入しました今日はもうシンプルにね この3種類を使ってめちゃめちゃ豪華な丼物を作っていきます熱いこれはい今回はお米を一升炊いたんでこれをまず持っていきますいやこれ器大きくない<笑>ちっちゃいのにしようはいはいはいっと今日はこちらに変更とよしじゃあお米をよっこいしょいやっと 重っああこれをちょっとほぐそうあこれほぐすと結構な量ありますね<笑>一生ってこんなもんかな<笑>じゃあまずはこちらの開放漬けですねうまそうこれうまいようん、うん うん、こんな感じっと嫁さんも大好きなんで、これは取っておきます。さあ、で、続いて、こっちの、ウニの開放漬け。ふぅはい。こっちもめっちゃ美味しそう。<笑>やばウニとホタテですね、これ。よいしょ。こっちも OK と。で最後に、この、イクラちゃんでございます。うわ。 あーラちゃん<笑>ちょっとど真ん中にざっとうまそうそしたらこれ最後によいしょ卵を入れちゃおうはいはいこんな感じで、うん、<笑>うまそう<笑>開放漬けとねいくらを豪華に使った丼もの完成いたしました 向こうで食べていきますうまそう今ねこっちの部屋に開放漬け丼持ってきましてめっちゃ美味しそうなんですけどめっちゃ綺麗だよ<笑>すギ<ご>ョい<笑>、うん、今日はねこの開放漬けと合わせていくら2箱買ってあったのでそのまままず1箱のいくらとこちらのね カップ麺も用意したので一緒に食べていきますでは早速いただきますとりあえずこれラーメン作っとこうよいしょ熱々熱々ではまず開放丼じゃ<笑>開放漬け丼かからいただこうかないいいや あ, あちょっと見えるこれ うわうまそういただきますうんあーうまうめえちょっと豪華にホタテとウニの部分も。 うんまめちゃめちゃうまいわ何これめっちゃうまい贅沢すぎる これはめちゃめちゃうまいあいくらでも食える<笑>今日一生じゃ足んないかもうんうまいちょっとカップ麺もよっこいしょああ うんあつったあつったちょっと向き変えようちょっとねこのアワビの方も行きたいのよアワビうん、うん、見えるかなこのアワビさんいやでかいアワビ なんかもううますぎて何にも出てこない<笑><うまっ笑>、うん、こんだけね海産物が乗っかってるのに一切生臭くないめちゃめちゃうまいよ乗っかってる高級食材まあアワビとかウニとかそれもねめちゃめちゃうまいんですよもちろんただ もう何よりもこのねメカブのね下支えがすごくてこう全部一緒に食べるとねうまみがやばいみんな食べてもし知らない人いたら食べてくださいこれめっちゃ美味しいから<笑>撮影をする当日の朝に今日何撮るのみたいな食材の話を嫁さんとするんですけど今朝はね開放漬けだよって話したら てて顔して<笑>嫁さんもね、ほんと大好きなもので、だからさっき撮っといたんですけど、もうね、うまいの。これ伝わるかなあの、細かいことを言わない。もう美味しい。うまい。食べて。 カメラ映るかな、これここここに、うん、ちょっと見てこの豪華な<笑>、はいくら、はいやうん<笑>うまそう。 うん、うん、あわび。 アワビー、アワビ見えますかこれ。<笑>ああうまい。卵を割っちゃおう。これいいよ。はいはい。いやいや。はああはあ、はあ、うまそう。 <笑>うまそう あの ね, あのねうますぎるもううますぎるこれ。 <笑>もうね開放漬けってもう宝ってつくけどもうほんとその通り贅沢品だね<笑>マジでうん<笑>うんそろそろね もうこの子の出番かなと思いまして<笑>うめそしたら醤油もちょっとねちょっとねかけちゃおうかなさっよっいや いくら最後は豪華にいくらを。 最後これこんなあがぜいた<笑>だなぁうんよいしょ 最後の一粒<笑>。うん。うん。まあ。ああ良かった。ごちそうさまでした。はい、ということで超デカ盛りの開放漬け丼完食いたしました。はあ、もう贅沢だった。 この解放漬け丼も僕もめちゃめちゃ大好きでたまにしか、ほんとたまにしか食べれないんですけど贅沢したいなと思ってこれを頼んだらねもう間違いなく満足できる一品でございます今回購入したページについては概要欄の方に記載しておきますのでぜひねそちらもご確認ください僕が頼んだやつは一番ねそのデカいやつだったんで まあ、それなりの金額もするんですけど、もっとね、小分けになっているものとか、いろんな種類があって、お手頃なものもたくさんあるので、気になる方はもう絶対買ってください。もう絶対試してください。もう絶対嬉しいから。<笑>我が家もね、まだ残りがありますんで、今日の夜に、嫁ミさんと一緒に、また改めて楽しんでいきます。<笑>はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。